100万回言えばよかった第6話視聴率 70%。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。17日に放送された TBSK 連続ドラマ、100万回言えばよかった、金曜50ゼロ、第6話の平均世帯視聴率が 70% ビデオリサーチ調べ。 関東地区だったことが20日分かった。100万回言えばよかったは NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、などで知られる人気脚本家、足立直子氏が手掛ける完全オリジナル作品。運命の相手を突然失った優位、井上真央、と。 彼女へ思いを伝えられず幽霊となった恋人の直樹、佐藤健、そしてなぜか直樹が見えてしまう刑事のウオ松山健一が運命に抗い、奇跡を起こそうとする切なくも温かいファンタジーラブストーリーだ。他にシムーン・ギョン、板倉クラドシユキ、インパルス、庄司裕介、星萌えか。 近藤千尋、桜一花、平井若美、春風亭昇太、荒川良繰り返しらが出演。主題歌はマカロニ鉛筆、臨終ラブ。コメント。優位と直樹と大オズの微妙で奇妙な三角関係が良い特に松ツケンと目を合わせないよう必死に目をつむるシーン。わらわらやっぱり上手い俳優さんだな。 と思う、ゴースト、のウーピーゴールドバーグの太刀位置だねでも、自分の身体を使ってください、と提案自分の命にも関わるかもしれないのにとにかく展開が気になります。切ない展開続きですが、個人的にインパルス板倉敏之さんが、いつの間にか物語の中で癒しの存在になってるお寺で、子供と遊ぶシーン良かったです。 何かわからないけど迫力に欠ける気がするこれから山場を迎えるはずなの佐藤健より松健が目立っているね抑えた演技って難しいのかな妻まぶき佐はうまいよねゴーストとか視覚聴覚障害のドラマは難しいねでも来週も見ます少しでも視聴率が上がりますように面白いんですが ミステリーパートがラオキを殺した犯人を追うので終わるのはそろそろきついので、二部構成にして新たな謎を追いつつ恋愛も展開してほしいです。ユイは少女時代もくったくなく洗う可愛い女の子でしたが、どういった経緯で佐藤の元に行くことになったんだろう。彼女だけ影が見えないような気がするのですが、最初から荒川両繰り返しさんに怪しいオーラを感じてます。 運転手の顔が見えないようにしてるということは視聴者が知ってるということ。意外な人物。松山健一さんがまおちゃんを守って危ない目に遭う。それはまおちゃんが荒川りを繰り返しさんに色々話したから。別れ際お姉さんは弟が危険な目に遭うことを感じ取っていた顔をしていた。